サングラスして<笑>やっぱサングラス面白いよわよ<笑>なんかバックパックかマさンとか言したらなんか面白いって<笑>格好も面白いといやそんなに寝れんかった今回はどこに行くんですかリスボンに行きますあポルトガルに行くんだ、はい、今からいやポルトガルく全く情報ゼロやねポルトガル あバックパックを預けますあ違うじゃあバックパック預ける前にパソコンを別にしとかねんってことやろいや機内に持ち込んだったらよかろう投げけられたりするやろんんまあありがとうございます頑張ってきてねいや緊張するね<笑>大丈夫かな早くやらないのはい、いらっしゃいじゃあ行ってきます頑張って 腹が減ったら飯を食えと元気があれば何でもないいやありがたいわ、まあ す, わすげえ。もらった あ, ありがとうございます、えー、ありがとうございます鹿岬岬に向かうために飛行機に乗ろうと思います鹿岬岬は最西端そっから日本に向かうわけやろそうまあ第一回目まあ第一回目じゃないんだけどまあ第二回目としてはバッチリの企画やね、はい 飛立ちますなんかスペースシャトルに乗ってる気分です異世界の旅オッケー無事に到着しました多分三時間ぐらいしか寝てないですなんか頭がぼーっとしますどんくらい寝た結構寝れた1時間ぐらい Thank you so much! Bye bye. バイバイわあ涼しいめっちゃいい感じの気温 フロントはね、出てくるとき、4度ぐらいやったんだけど、こっちはもう16度ぐらい、フロントよりも過ごしやすいと思います実際、3時間しか寝てないって言っても、なあもう今、疼水状態、こうアドレナリンバッキバキな状態やけんさ、もう大体、狙んでもみんな元気におれるわけよね。<笑> ロカミ岬には絶対この T シャツじゃいけんけどどっちしろ変わらんもんな。 どうーのーのーのなかみさき ね、ダウンタウンからなら2時間ぐらい合計でそう2時間ぐらい見たもんめちゃくちゃみんな並んでます何も見えない海だけ見えるのす<笑>げえ風がめっちゃ強い確かにここまで地平線がバーッと広がって何も見えないの俺初めてかもしれん大大西西洋洋ですね大西洋あの海の向こう側が私たちから来たカナダですよああそうなるみたいねそうね <笑>おー次回はですねまた次ポルトガルの市内を観光しようと思います。 チャンネル登録してみてください。発注。